人のの風を呼ぶ祈祷が妨げられぬよう心さればしかし曹操の野郎えらい対軍で攻めてきたもんだ兄者はあんなのと正面切ってやりあおってあ上飛殿が臆されたワクワクしてんだよ体の真ん中から力が湧いてくる奇遇ですね 私もそう感じていたとことですそれに軍師殿の刑があれば必ず勝てる できね え, のかええこのまま火を放てば祈祷で風を起こすなんて怪しいもんだぜ趙雲殿諸葛亮殿のご様子はいかがですかご祈祷に入られました あとは軍師殿のお力を信じるのみです趙雲様諸葛亮様よりご命令です秘密裏に進軍を返せよとのこと秘密裏曹操の退路へ先回りせよとのことですそして孫健軍より先に討つべしと了解した祈祷所の守備は長飛殿にお任せするはっ勇気殿 私に力を貸していただけないでしょうかもちろんです長雲殿ありがとうございますでは急ぎましょう長雲殿こちらへ諸葛亮殿が用意した船があります軍師殿のお考えが知りたいこの大軍を破る策とはいかなるものかそれに 殿下三分とは一体いや今は戦に集中すべきか。 ・これは少々厳しい状況だな。 はすでに逃亡を開始したようですね諸葛亮な申し訳ありませんどうか私に追撃の命をええお願いいたします長運だそしてウン殿あなたも共に行ってください何としても曹操を撃つのです諸葛亮殿拙者 殿のためお願いいたします私が至らぬばかりに申し訳ありません 劉備殿のため関羽殿は早々に恩を受けたことがあるとか手心は禁物ですぞご子息の勘兵殿は立派になられたそういえばもう一人のご子息は幼い上実戦はまだですかな 曹操は、まだ統計は言っていないはず。父上、早く降りましょう。うん。いいぞ、曹操殿の門を越え。君殿によれば、曹操が目指すは火曜だ。山を越え、難民を目指すはず。今のことを言奴が山を越える前に討ち取りましょう。 を食い止めるぞ虫、引き通さねえ覚悟で守れ父上はこのまま西に向ってください父上は、い父上は、南から東東の背後を突きます 曹操殿覚悟 リュウの天下を描く舞台が整いましたここより私と共に修羅の道を歩いていただきますリュビ・孫賢の連合軍は圧倒的不利を覆して勝利したこの大敗により天下第一の勢力曹操の動きは止まる また曹操が健在のため孫権も派手な攻勢には出られなかった曹操は生かしつつその勢いのみを削ぎ膠着した天下を作るこれが劉備の理想を現実とする我梁諸葛亮の策であった動けぬ曹操孫権を尻目に 劉備軍は勢力を拡大慶州南部の市軍に侵攻する市軍の一つ調査の攻略に赴いたカウンはその戦で法的主と出会う調査大衆還元の配下おいてますます盛んな将甲中である 還元は小物だが英験豊かな将がいるとなれば長期戦は覚悟せねばならぬな。 止めた大衆還元はこの義援に揺られたわしらは降伏するカウントの戦い逆たぶりに違う騒ぎもしわしらはいかようにもじゃが城内の民は鬼者は お主たちも悪いようにはすまい。劉備は。恵南四軍と。義援。甲中という了承を得た。さらに。 諸葛亮と並び称される法崇法棟をばっかに迎える一方孫権は石壁の援助の代償として慶州の城都を劉備に迫る諸葛亮は「慶州はいずれ渡す」とのみ答え明確な返答を避けた激怒した孫権だが 今日の出の勢いの劉備とは争えぬと判断妹の孫昌公を劉備に嫁がせ関係改善を図ったそんな折劉備のもとに駅州の劉将から救援要請が届く漢中を制した曹操を恐れ同族の劉備を頼ってきたのである 諸葛亮と宝刀は救援にかこつけて劉将を攻めるよう進言した天下の西を占める駅州すなわち覇職の地ここを劉備が取れば曹操孫賢劉備で天下は三分されるこれぞ仁の世へと続く秘策 諸葛亮の天下三分の計であるだが宝公らと救援に向かった劉備は劉将を攻めなかった駅州の洛城を前に動かなかったその心に抱く仁の志ゆえに。 やれやれどうしても生徒を責めるのはダメかね龍師殿を裏切ることはできぬ駅宗の民も龍尾殿に上に立ってもらいたいとくどい軍は動かさぬこれは命令だ まないがちょっっくららに付き合ってもらうよジン の, の心。 今回ばかりはそれがあだとなったようだ。劉備殿の天下を築くためだ。ここはわしらが一肌脱ぐとしようがねえ。わしらでしろ落としてしまえばよい。そうすれば劉備殿も食制圧に動いてくれよ。われ劉備のため。やる気だねえ、ギエンド殿。ただ。 あんまりこう焦っちゃいけないよ。ここは険しい地形だ。焦ればたちまち敵の罠にはまっちまう。うわ、ん、かった。 将殿の無能さを知っている者も多い法政殿は信仰を身なりにも気を使われているのだろうさてそろそろ行くとしようかね悠長にしてたら劉備殿に気づかれちまうはっ 落城は守るに安く攻めるに堅い要所敵も我らの敵を指し待ち構えているはずだこっちには甲州殿と紀元殿がいるからねお二人さんの活躍があればきっと勝てるようよ。天皇殿は銀元を援護してやってくれわしは龍王殿と共に北から落城を目指そう危ないよ てよ今この手だよギエン殿を失ったらこの戦の勝ちはないよ。 ここはあっしらでいただいちまおうか。 危ないよ将兵らの士気も高まりましょうやった危ないよ 置いておけ<笑> よし死ねえぞ危ないよ敵将討ち取った よ, 危ないよやれやれお敵さんも厄介なことをしてくれるねこれでは先に進めませんが他の道を探しましょう危ないよ危ないよ 危ないよ。 だよ大したことないの天見るまでは信ささあ俺と勝負だの敵<笑> 中殿は敵を奇襲できる一部さていかがなさいますかの手豪殿の奇襲を確実に成功させるには楽城の前の敵を引きつけておかないとしかし敵の数は予想以上だあちらだけで相手をするのは心細いかね諸葛亮様より伝令 様をンンに差し向けたととのこなら顔辺の敵を倒して援軍を迎えようかしかし許可治療は何でも発表したね見よう見まねでしたがうまくいったようで何よりです オーシェフのカトラルカタわライタイワーこ の, 戦局を倒す の, は奥の手先にないよ。危ないよ。危ないよオ我がェフでお前を倒す 力を打ち取ったよ もあも足と同じ考えだってことかね殿が天下を得るには避けて通れぬ戦これが罪ならば我らも罪を負うことどうかいなら安心したよじゃあ敵を引きつけるために頑張ろうか この手だよ優しすぎるから迷うよっ危いだから俺らで盛り立てていかねえとない危ないよこれないよっ危ないよっよっ危ないよっないよ危ないよっあよ よ い, い, いですなしょう危ないよいや オブナイン ヨ, イヨイインオブナイヨンオブナイヨンオブナイヨンオ 覚悟しろこいつが奥の手だよ甲冑殿の奇襲が成功したようですがどういう敵は大混乱攻勢に転じる光機ですぞ光冑 お見事な戦いこんな気持 をただましまだいまだいだだいまだいまだいまだいまだ 諦めるしかないのか生徒に撤退するぞやれやれ思ったよりしんどかったね宝刀なんということありがとうリュウ様これは。リュウビの。聞こえるだろう駅衆の民の喜ぶ声が を待っていたといとさあ行ってやるどうやらはは早々に退場のようだ あ, あとは 諸葛亮しかよ劉備軍そして民の完成に沸く洛城で法湯は言った「この戦いが正しいこととは思わない」だが法崇法湯の死に報いるために。 そして、翌州の民の望みに応えるために劉備は翌州の都成都に向かって進軍するついに彼は劉将を攻める決意を固めたのである一方宝湯の死を知った諸葛亮は漢羽を慶州に残し出陣した。 劉備に加勢し生徒の迅速な攻略を目指すそれが落城に散った盟友の切なる願い「宝数の羽が舞い散る駅舟に画寮飛翔す」 は劉備 殿, のものとなる劉備殿がようやく国を経る天下三分になればあとは申し上げます張飛殿は殿の救援に向かわれました我々も出撃の合図を分かりました全軍進軍開始 この戦、義にも取ることは承知の<笑>それでもああ我らには駅舟が必要です要所に向かって進軍を開始しますここで遅れないようにしてください劉尾殿の人格は駅舟の民にも周知のこれは民に望まれた戦でありましょういくつええ この党が命を懸けて教えてくれました生徒を責めることにためらいはありません どもはよしそれも負けてらんねえな 《足止めを受けている様子》 ここで私の自虐に屈するがいいとことがこのまま負けではない敵将を討ち取りました。 リカイドの敵の攻勢が激しいこれよりは我らも共に参りましょう馬場の勝利は許ぎません理解のあなたの働きに期待しています馬場は疑心あふれる男をうにを解けば必ず役にり方となりましょう今な ス勝負だしろお見事な戦ぶり超死流完徳いたしました。 Oh my god. 手をさせてきてくれた。手話をかけるな。バトル殿。貴殿が戦う相手を間違えている。今なら貴が撃つべきは曹操ではないのか。奴こそ貴殿の父、バトル殿を謀殺したぞ君。その身ともに、と共に曹操と戦ったご神像。理解度だ。道を見失っていたようだ。ああ敵は曹操。 リュ劉備殿は共に歩むべき御仁だ魔女殿の心理を感謝しますーリュ劉備殿の軍舎早々打ちましょう<タッ>ここ<タッ><タッ>おおすば<タッ>らしい働きだ 今こそ勢いを取り戻すぞいいかふち私の頂いた策の通おりそうですれば何も問題はありませんさすがですな将兵らの士気も高まりましょう おお真の三国武装とはお見事ゲームで捨てんじゃねえが俺と合わせられるとは恐れ言ったぜ龍将軍に動揺が広がっています城から逃げ出す兵もいるようです お見事な満腹いたしました。 今日の戦いは無意味だ敗北を抜きで降伏してほしいバチョウ殿今の試練までの間にあなたには乱世に立つにふさわしい器がなかった劉備にはその器があるのか 諸葛亮の思惑通りに進んでいた劉備は益州を制圧し国を得た以後天下は劉備の職曹操の義孫権の呉に分かたれる諸葛亮の秘策天下三分の計がここになったのである。 この状況下で三国の中央にある慶州の重要性は増していくその領有権をめぐり悪化した食後の関係は義の関中信仰で一変劉備は孫権に和睦を申し入れ慶州の東側を返還するそして返還の見返りとして 義の合併攻撃を依頼呉は約定通り合僚を攻め慶州は一時の平穏を得た慶州の安全を確保した諸葛亮は甲州らを連れ魏との戦いに挑む決戦の地漢中の帝軍山で諸葛亮は実感していた。 誰もが幻と思っていた陣の世がすぐそこまで来ていることをおおこら敵の陣が丸見えじゃわい<笑><笑> 敵にもやるやるつコロこの距離じゃもうずっとやら まだ若い職の国も安定しよう、ええ、若い者の面倒を見るのは年寄りの義務じゃがわの